ちょっと付き合ってくんない俺は暇ではないのだよ部室で発見した DVD お前も見たいだろ興味ないのだ よ, よし決まりおい